「キラキラを夢うつつ」「月明かり波に乗りキラキラと明日へと夢を運ぶ」「熱い風に誘う」 I'm a big show, people, p o p let's go. Let's go. you、yeah.